今回は「ガンダムマーク2」制作のパート85になりますそれではご覧くださいまずは前回作ったプラ材を貼っていきます この隙間にはこちらを貼っていこうと思います。 接着ができたらカットしてつらを揃えていきますこんな感じになりましたがまだ隙間があるのでそこを埋めていきます。 次に筋彫りをしていくのですが今回はプラ材を貼った後でないと位置がずれてしまう可能性があったのでこの順番になってしまっていますそのせいでこの後の引け処理がかなり大変になっているんですよね改めて工程を見ていると先に引け処理をしても問題はなさそうなのでこの辺の判断はまだまだ甘いみたいですそれとしばらくこの筋彫りを試してきましたがやはり不安定で タガネ1本でで完結させる方がよっぽどいいですねここしばらく 0.05mm のタガネは入手不可な状態が続いているので 0.05mm にこだわりがない場合は 0.1mm で筋彫りすることをおすすめします。 縫い彫りができたので、マルマールドの穴を開けていきます。やすりをかけたら、ひけと傷を処理していきます。 面処理ができたのでマルモールドのプラチップをつけていきます。